株式会社やまびこの皆さん。 ありがとうございます。 混み合っております。歩道の合戦、車道側でご覧ください。歩道にある合戦の建物側は安土方のための歩行です。歩道の右側通行をお願いいたします。秋田銀行前大混み合っております。白線から建物。 前でご覧の皆様大変混み合っております歩道の各線から車道側でご覧くださいなお車道には出ないようにお願いいたします各線から建物側は歩く方のための歩道です歩道は右側通行をお願いいたします警察官警備員の指示に従って右側通行をお願 い, いします 前は天童さんさが近づいてまいりました。戦闘参第1組は森岡 神岡市遺産地域に伝わる伝統観さ踊りをご紹介をしています。山里の川の流れる清らかな水から西郡と名付けました。今年は西郷の日程、六十周年を迎えることができました。憲法の早さとクリスと守るし、最初の間違いしに特徴があり。ます。 の皆さお疲れ様でした。岩手ビッグブルズ解散です。ただいま解散地点が岩手ビッグブルズの皆さんお疲れさんがございました。ありがと